こんにちは。今回は自走式的なおもちゃ L 地下できたらフラスクでラジコン編を解説していきます。説明はラズベリーパイ0を使用しますが、プログラムはラズベリーパイ4でも動作します。それでは環境を説明いたします。ハードは前回と同じものです。 今回は Python で作成しやすいフラスクで Web API を作りました。ソースは3つだけなので簡単です。 ソースは Git にアップしましたので概要欄を参考にダウンロードしてくださいインストール時のメモも Git の Readme に記載しましたそれでは動作を確認していきます right y o k